ファザーケンベルズチャペル来ました。二人が走ってきてる。三人いて即バレしたらまずいから移動しようかな。ハントレスだね。二人バレるね。反対側回しに行こう。うまくチェイスしてくれてるのかな。 固有まだつけきれなさそう。悶絶はなし。救助してくれそうだね。なんか時間かかってるな。キャンプされてる 必要あるし僕が救助したいところ救助行ってるカバー入ろう一発カバーしよう 頑張れみん僕も仲間に入れていよ違う違う僕だよキラーじゃないよ。なんだただのドワイトね。プレゼントにならないドワイトね。みんなのドワイトだよ。<音声>ありがとう。下<音声>か 早めに助けた方が良さそうかな今ならいける誰か狙われてる今がチャンス逃げるよ やっぱり戻ってきた丘に登ったの失敗したまずいなあ次は僕が釣られなくちゃまずここつけて ナンシーがかばってくれたのかな次救助行くなら僕だそろそろ救助行ってくるね次交換するつもりで突っ込むぞ ラッキーこれなら即ダウンしない猶予発動してから僕が肉壁する作戦がよかったなんとか発動したナイス発電機。ここなのか 僕が猶予あることバレてるから救助行ったら僕が狙われるんじゃリーチが増える前に救助に行くぞやられてもいいから違う方向へ逃げる。 よし、ナンシーが逃げれたならそれでいい。ナンシーだけは見つからないでくれよ。なんとかナンシー逃げてくれたみたいだね。ケイトありがとう。ミンも2回目だ。 僕とケイトがグイグイ行くしかない。多分、ンが釣られた近くに回ってる発電機あるから離れない。本当だったらケイトとゴリ押しがいいんだろうけど、猶予あるし見捨てられないよ。ナンシーも待機してる。ここじゃダメだ、もっと近づかないと。 絶対今は負傷しない。これはどっちかがタゲを取るしかないね。何しに行けるああ、きついかな 頑張って僕だゲート開放までは耐えろーえまさかテオのないんじゃないの急いで戻ってきたから補充できなかったんだ ゲート開けてくれてる後ろを振り返らない